おはようございます。こんにちは、こんばんは。変態学研究所所長です。今回の動画のテーマは、バイブを使う女性は性的に満足しているか、です。ここで言うバイブとは、携帯のバイブのことではなく、いわゆる大人のおもちゃとしてのバイブです。なお、日本語でバイブといった場合には、細長いバイブが思い出されると思いますが、英語でバイブレーターといった場合には、それに加えて、日本語で言うローターや電マも含む場合があります。 この動画では論文の内容に従い、これらを含めてバイブと呼ぶことにさせていただきます。 大人のおもちゃを使うことが男女の満足につながるかどうかについては、これまで多くの研究がなされてきました。そして、これらの研究では、バイブには性的満足度を高める効果があることが示されています。今回取り上げさせていただくこの論文も、バイブの効果を検討していますが、この論文の特徴的な点は、バイブを使う文脈を考慮に入れている点です。つまり、筆者の方々は、従来のバイブ研究が主にレズビアンの方々のみを対象としてきたことを指摘し、異性のパートナーと使う場合や、一人で使う場合ではバイブの効果 変わるのではないかそしててこれらののののグループの間でで性的満足度の差を検討すす。るる必要があるのではないいか、と述べています確かに、バイブに限らず大人のおもちゃを誰と使うかは重要であり、バイブの本当の効果を理解するためには、そのような要因も考慮に入れる必要があるでしょう。このような目的のもと、実際に行われた調査についてですが、質問には次のような内容が含まれていました。まず、一人で、あるいはパートナーとバイブを使ったことがあるか、が尋ねられています。次に、性的満足度についてです。 これについては、例えば、一般的に言って、あなたはパートナーとの性関係についてどう思いますかという質問に対して、非常に悪いから非常に良いの中で回答してもらうことで、どのくらい性的に満足しているかを測定しています。なお、これらの質問項目に回答したのは、18歳以上でパートナーがいる女性488名でした。結果に移ります。 まず、バイブ仕様についての回答をもとに、回答者を3つのグループに分けました。それらのグループとは、一人でもパートナーともバイブを使うグループ、一人では使うが、パートナーとは使わないグループ、一人でもパートナーとも使わないグループの3つです。一人でもパートナーとも使うグループと、1人でもパートナーとも使わないグループが同じくらい多く、一人では使うが、パートナーとは使わないグループが少ないようです。これらのグループごとの性的満足度がどのくらいかを示したのがこのグラフになります。 ご覧のように、一人でもパートナーともバイブを使う女性の性的満足度は、一人でしか使わない女性や、バイブを使わない女性と比べて高いことがわかります。 これらの差が統計的に優位であるかを分散分析という手法で検討したところ、右二つの一人でしか使わない女性と、バイブを使わない女性の間の差は優位ではありませんでしたが、これら二つのグループと、一人でもパートナーともバイブを使う軍の差は優位でした。つまり、一人でもパートナーともバイブを使う女性は、他の女性よりも得点が高い、言い換えれば、性的に最も満足している、ということになります。結論です。 1つ目に、バイブを1人でもパートナーとも使う女性と、1人でしか使わない女性の割合は合わせて約 55% でした。つまり、バイブを使う女性は、少なくとも今回の調査協力者の中では、少数派ではないということが分かりました。 二つ目に、一人でもパートナーともバイブを使う女性は、性的に最も満足しているということが分かりました。従って、今回の動画のテーマである、バイブを使う女性は性的に満足しているか、に対しては、一人でもパートナーともバイブを使っている女性は性的に満足しているのに対し、一人でしかバイブを使っていない女性は、必ずしも性的に満足していない、という答えが与えられたことになります。このような結果が得られた理由としては、次のような可能性が考えられます。 つまり、バイブをパートナーと使っている女性は、バイブを使いたい。 と自分で相相手手に伝えたたか相手が言ってきたことを受けけ入れているわけですがこのようにバイブを使っている女性は、パートナーと良好な関係にあると考えられます。また、逆に自分一人でしか使っていない女性は、自分がそういう道具を使いたいということを相手に伝えられていないか、伝えた結果相手に拒絶されているわけですが、このような女性は、パートナーと良好な関係にはない可能性が高いと考えられます。このようにバイブを相手と使っているということは、パートナーと心理的に良好な関係を築けているということの指標であり、その